はウォルスです、えー、久しぶりのゲーム実況をやっていきたいと思います、えー、今回はですねダイイングライトを、えー、取り上げていきたいなというふうに考えています、えー、これ2015年に発売されたわけなんですけど昨年ですね、えー、A40 でもねみんなで楽しんでいたゲームなんですが うーん途中でちょっとなかなかあ全員のスケジュールが合わなくて、まあ、コープゲームなんでね一緒にやってはいたんですけどなかなか一緒に揃ってやることがなくなってしまい、えー、っとオプションを見るとですね実はゲームレベルを高いレベルで設定して始めていたので1人でやるには非常に、えー 難しい難易度に設定してましたのでなかなか1人でねやる機会がなかったので、えー、ずっと放置をしていたゲームになりますただまあ、えー、今ね一緒にやっていたメンバーからもちょっとリクエストがあったり、まあ、あの続き見たいなというようなリクエストも、ね、ありましたので今回、ちょっとこちらを、ね、やっていこうかなというふうに思います。 じゃあ前回のコンティニューからいや本当にもう1年弱ですか昨年の1月だか3月だったかなちょっと何月だったか忘れましたけど確か去年の頭にこのゲーム出てるはずなんでうんともうほぼほぼ ま約1年まるまる触ってないような状況になります。えー、操作かなりおぼつかないことは多いかもしれませんが、まあ目をつぶってやってください。で、えー、最初にやらなきゃいけないことは難易度をね、ダウト。 <笑>はいはいはい分かったけどどうやってメニューあこれかえっ、ー、とメニューをちょっと開いてちょっと本当に覚えてないんですよ何をやったらジャンプするか確か R1 がジャンプだったような気もしなくもないんですけどえっ、ー、とですねコーレックマチエテというこの 強い武器を一応たくさん私倉庫にもたくさん入ってるんで持ってたりあと何だっけなあまあショットガンあったり あ, あでもアサルトライフルとかないですねえーっとあれちょっと待ってあれ違う違う違うよえーなんかマーキングしちゃいましたね違います違いますこっちか えー、オプション。難易度難易度はどこだエクストラじゃなくて、こっちか。ゲーム。難易度は、難易度はない。オンライン。あれ、難易度がないですよ、これ。 あれですよね現在のセッション難しいに今右上になってるんですけどこれを確か変えられた気がするんですがあセッションオプションだ違うなええー、困ったなこれはえー、っともうやっていきますかこのまま。 で、下水道でマイケルに会う今ちょうどこれでも夜ですよねちょっと今のうちにああ L3 で L3 押し込みで走りますねでうんやっぱり L1 でジャンプああ R1 でジャンプですね×バツがなんだ×バツは決定ボタンだけかで丸ボタンで しゃがむとで L2 であれ あ, あそうですねいやー怖い夜になりますちょちょっとこれ一回寝ますか<笑>怖いのでどこで寝るんだあ どこで寝るのかちょっとね、俺落ちたらもうひとたまりもないのでえどこで寝るんでしたっけねなあ、こ, こあるなこっちか。 なんてあ朝まで待つ<笑>はいじゃあやっていきましょうこれ登るのは R1 でよかったんかな違うな×バツ違う丸違うね四角三角 R1 かはいじゃあやっていきましょう いやー怖いでこっち方面みたいなんでとりあえずこのここからよいしょはい安全区域から出たんで こっからはねガチンコの戦いになると思いますがえー、っとあの赤髪は敵の拠点ですよだったかなとりあえずそれは無視していや言いますねあらららららまたお前か やろうよっよっ<笑>よしえー、っとでこれなんだっけなえー、っと違う L1 違うこれだよしえー、っと あらら ら, あららららもったいないあらららららあらら ら, ら, ら, らえっと L1L1 L1 えー、っとどこだ向こうかよいしょあ違うよいしょよいしょと やばいドいド毒うわーまずい 危, い危ない危ない危ないえー、っと喋れないですねこれ<笑>とりあえず 急いでオレンジ色のところに向かいたいので頑張ってパルクールしていきますえーどこだだいぶ遠いなだいぶ遠いしドクドク君もたくさんいますしどうしようかなよいしょ ふう怖いああ怖いよいしょここですねえここですかちょっと待ってここ いやーだっていますもんねえー、っとねちょっと待ってください よ, <笑>よいしょあここにそうか装備してるのは4つあるんですねもともとこれどうやって武器変えるんだっけなえー、っと なんか簡単なうわ間違えたうーんとなんかあったはずなんですよねー丸ボタン長押しでもないしまあいやとりあえず行ってみましょうもううわっ うん、ほらあれ、あ, あ、よいしょ、違う、よいしょ、これ、なに、なに、なに、なに、なに、よいしょ。 いやちょっとこれ独特がすごいですねあーパニック<笑>ちょっと待って無理無理無理無理無理無理あー危ないあは<笑>やっぱりちょっと難易度難しい厳しいですね 何普通の乗った方がいいかほらえなになにな に, なにあこの下か下水道でって言ってますからねちょっと呼吸がよしああよしよし奇跡的に 辿り着きました<笑>現状マイケルが誰なのかもはっきり言って全然覚えていないような状況ですねこれ実況として面白いんですかねはいというわけで下水道やってきましたが 人じゃないよねだよねよしはいよでえー、えでおおなんだ ま、だこれ、えー、そういうことかこれであの柵を越えて呼吸ができるところへ浮上すると OK なんかある ごめんななさいなんか最近ですね私今まで花粉症ではないというか花粉症になったことはないんですがなんか今年非常に目がしょぼしょぼするするんですよねねええ会社のみんなからは「花粉症だ花粉症だ」って バカにされるんですが私は絶対に認めないといやーちょっと待って医療キットしよう